はい、おはようございますラスカルでございま す, います本日の動画はですね高田馬場にございます博多ラーメンデブちゃんさんにおお邪魔しております今回こちらのお店が新たなサービスというかラーメンを作る体験ができるとお店でラーメンってやっぱりどうしても時間かかるもんだとか、まあ、手が込んでいるもんだって思われてるかと思うんですけど ちょっとしたアレンジや工夫なんかで美味しいラーメンができるってことをね皆さんに知ってほしいということで始まった企画で知ってということで、えっとね、ずっとね横にいらっしゃる方、はい、デブちゃんさんの、はい、オーナーさんでございますこんにちは博多ラーメンデブちゃんの店主の甲斐と申します今日はよろしくお願いしますお願いします、はい、全部あのやってもらいますんで、ね、全部そうです、はい、うこの企画はあの作ってもらうレシピを知るわけではなくて 参加するる僕が全て作るっていう企画なのでワークショップ形式なので<笑>全部やってもらいます。と、はいうことで、えっと、今日、えー、作るラーメンというのはどんなラーメンをあの一蘭さんのラーメンを模倣した、はいえー、とパチランっていう<笑>パチラン<笑>パチ本 な, なんで、はい、これ大体ですけどこ、はい、の作る時間どれぐらいかかるもの？お店でまともに作ると10時間ぐらいかかるんですけど。<笑> なんとか工夫して、はい、なんと2時間で、2時間、2時間で<笑>とこずら、突っ込み比ってまあ骨を使うわけじゃないですか、そうですね、2時間で出るもんじゃないと僕は思ってるんですけど、それができる2時間ではい、雰囲気雰囲気の<笑>雰囲気のまあ<笑>パチパチなの、パチ、したらまずはい一番時間のかかるスープのスープからはい準備をしましょう、はい。 材料は原骨なんですねこれは途中で背脂を入れるんですけど、はいはい、1kg の原骨に対して 300g の背脂 1kg の 300g はい、はい、ご家庭にあればいいんですけど、はい、これが、ね、6リットルのキャパの圧力鍋ですねここに3リットルの冷水を入れます、まあ、水道水で構いませんあの お, 湯だお湯とと水だと、はい 点まで到達する時間が違うので、はいはい、その沸点に到達する時間でアクがゆっくり出てくるので、はい、お湯ではなく水を必ず使用してくださいわかりましたはいじゃあではい沸、はい、くのに おそらく10分15分ぐらいだと思うんですけど、はい、ここから強火、えー、で巻取りをしていきますとはい、はい、手持ちぶさたになりますので、はい、その間に返、はい、しを作りましょうか肩、はい、ラーメンの返しっていうのは、はい、一般的に薄口しょうゆはいはいまず1 8 0 c c 8 0 ° c はい、はい、でそれに、えー、っと隠し味なんですけどはい なんだと思いますか匂い嗅げばわかると思いますナンプラーナンプ ラ, ナンプラーですナンプラーはいえ、博多の豚骨ラーメンの醤油の返しの返しに隠し出しがナンプラーはい、入れてるところが実際にありますうーん 180cc に対して 10cc なのであ、ほんの少しです、ね、の少しですね昆布がはい1グラムと椎茸が5グラム5グラムあご出し これが、のの、トビウの煮干しですね、はい、でおそれをすべて、これをここに、はいはい、い一度火にかけて沸かすだけで返しが完成します。これで完成 で, これで完成です。<笑> 沸いたらすぐ消してください。あ す, ぐすぐ沸かしすぎると、あの醤油の塩分が飛んでいってしまうので。はい。わ、はい、かりました、はい。こんな簡単なんです、ね。返しに関しても、本当にこれですね。ご自宅でこういうのは作れるんで止、止めます、ね。かこれ。すみません、はいはい。食べてる途中にすね。でも。もう、でも。ナンプラーの場合は。この発酵臭がスープに加わったときに。厚みに変わるんですね。すごい。 虫めんってきたもうあと数秒でいけると思います虫しゃぶしゃぶだったら怒られてるレベすよ<笑>でに、ね、<笑>早く取りなさい、ね、ラーメン作ってて、ちここは嫌いな時間なんですけどあ悪取りですか<笑>頑張りましょう<笑> で、これで終了でもいいんですけど、はい、水を足して温度を冷まして、はい、もう一回ふってを迎えることで残りのアクができてくれるので、はいはい、これをやってもありです面倒、はいはい、くせえやーっていう人はもうこのまま次の工程いってもいいんですけどこれをやってもあれですねじゃあもう一回これもう回炊いたほうがいい、はい、やってみましょうか2 0 0 2 0 0 c c c ぐらいで構いません一回冷まして再、はい。再て騰、はい、そうですね ああこの時間が一番うまいそばそばする巻く時は大事な作業ですからねはい<笑><笑>、はい、そうしましたら、はい、ここに 300g の背脂です背脂、はいはい、を投入してください、はい、じゃあこれを300投入はい、はい そしたらですね。はい、えっ、ー、と再び火をつけて。はい、もう沸くのを待つ前に蓋をします。はい。します。はい、この状態で沸いてからどれぐら い, いくえっ、ー、と音が鳴り始めてから1時間ですね。はい、1時間、はい、で火力の調整もあるので、はい、一旦音が鳴るまで待ちますね。はい 取<笑>り<笑><っ><笑>ましたでこっから火を通っと火力が、はい、ちょっと強いので弱める形に、はい、もうちょっと落としていくとはいこんなので、ねはい、強いと問題なのが焦げます、ね、あっなるほどなるほど<笑><笑>今これあと逃がしてる状態じゃないですか あじゃあこのシューシューいってる状態をずっと1時が保つと、はい、無理になんか強く炊くみたいなイメージは捨てた方が安全です分かりますはい1時間かけてる間にチャーシューの仕込みをやります、はいはい、一般的に、えー、博多ラーメンといえば豚バラを使うことが多いです、はい、うちは九州のしょを使ってますけどまあもしくもいいやつですねうちのお店はこれをあの の、再仕込みのやつ、ね。しょっちゅう使ってます。うん、これで。一対十ですね。一対十で、はいはい。はい。豚のバラ肉。それをここに。入れると。はい、はい、これで。はい、あでも、半分身が浸るぐらいでいい。そうですね。沸いたら、沸いたら。 ごくごく弱火ですねはははいはい、はいにして30分茹でてはい残り30分ひっくり返して3加熱にで終了です終了です本当に終了です本当に終了です<笑>うちのお店はこれで作って<笑>なるほどはいって言ってるとどうも沸騰し て, てきましたのでこれをとろ火に、はい、かなりとろ火ではい、はい、加減としては一旦たんてきた醤油がいい、ね、くクくクするようなぐらいの温度を一持っていいと思いま す, 美しいです チ ャ, シチャーシュー完成です。チャーシュー完成ですね。チャーシューはい。うわうまそ う, そう。あ、いいですね。これ一時間ちょっとでできる。一時間ですね。逃げるこれ。入れこれ入れたときよりも相当膨らみますね。うんそうですね。うん、一ラといえば。 といえば、といえば、あの上に乗っている、赤い体ってですか、はい、あの秘伝のタレを、作ります、はい。秘伝ですよ。<笑>食べた限り、こうなんだろうなということで、近く寄せたものを作ります。わかりました。はい、はい、用意するものが、はい、赤いこちらですね。はい、黒いのではなく、赤いこちら、はい、と一味唐辛子。一味唐辛子とみりんですね。以上です。以上で、<笑>以上です。 こなんかずっと僕疑われてますね。<笑><笑>こっちじゃんを二十グラム。二十グラム。はい。それで次いと、チビ唐辛子。はい。これも二十グラム。これ二十。はい。割合は一1対一1 1 1ですね、はい。はい。そしたら七十 CC のみりんです。みりん七十と。はい。あ、でもこんな感じですよね。持ってますよね。<笑>これ。ちょっと待って。<笑> 乗ってるよね、これ。みんなの知ってるよね、これ。ね、<笑>え、はい、ずっと疑っててすみませんでした<笑>本当にできちゃった、これ、はい。ガッて鼻にくる唐辛子の香りってのは、似てるというか、うん、そのまんま。で、は、す、い。<笑>リスペクトなんでね、<笑>そうですねすごい、はい。オマージュ・オワ・リスペクトなんで。そうですね。はいはい<笑> 一、はい、時間経過したので、はい、火を止めて、はい、減圧をしますはい、あ豚の匂いしますねしますね、はいはい、豚骨ラーメンなってるっていう<笑>今感動がラーメン作ってまし<笑><笑>嬉しそうな 感, <笑><笑>うな感<笑>あー、後ろかった。<笑>そうだ 炊いたスープでございますまだね、その豚の油とスープが分離している状態でございます、はい、そしたらこれを、はい、今度はもう1時間かけて、はい、優しく炊いて乳化、はい、を強めます700の、はい、水を入れます追加ではい、はいはい、一旦沸くまでは強火で結構ですはい 早く食いたい。で沸いてきたら、はいえー、火を合わせながらなんですけど、はい、さっきのチャーシューぐらいだと弱すぎるんですよ。と、はいはい、ちょっと強いぐらいで対流を作ります、はい。なんか混ぜたりとか手を加えずにもうこの火の対流だけ で, で、ね、ゆっくりと煮立していくことになる。はい えー、と、それをいざじゃラーメンに仕立てていく返しを、はい、今日は 27cc27cc 27cc、はい、これレトルいっぱいです ね, そうですねはい取りますそして、えー、味の素がすり切りで2杯、はい、すり切りで2杯りりで2ム、はい、です2ムですねはい、はい、で砂糖は一つまみぐらいでいいと思います グラム以下ぐのいでいいいいいとますりり切落ちもぐらいです、ねはいはい、そしたらですね、はい、ここに2時間かけて作ったて、はいきですね。 まあでもこんな感じですねイチランさんで言うこってりだとこんな感じですかねすごい一気にわかりますやっぱりあ、そうですねこんな感じですね、うん、続きまして麺をはいほぐし て, って、はい、軽くていいですよゆで加減どうしましょうか普 通, 普通でいきます、はい、はい。じゃあ普通でいきましょうか いいですかねはい、はい、そしたら、はい、右にチャーシューを2枚、はい、右に2枚はい、はいはいはい、ここですかはいいのみでいいです並、はいて、はい、で左サイドに、はいえー、ネギをこの辺はい、はいはいはい、こちら で, ですねお、はい、好みでいいんですけどじこえたてではい、はい、でセンターに、はい、特製のタレをはいこれ乗せた途端一気にパチランになりますから げ<笑>見たことあるやつですね<笑>これみんな知ってるこれこれみんな知ってるやつだよこれやつですね<笑>できたよこれ完成ですねはい2時間でできましたねでも2時間で見た目じゃないんですけどねじゃあ召し上がってください <笑>えっ？あでっと何分くらいの仕事すごいですねこれ。<笑>そうなんですよ<笑>これやばい。ちょっとベンチャーです。はいどうぞどうぞ。何<笑> 時, 時間です。これ二時間ですよね。 味に仕上がってますけど。麺の味にも邪魔をしないようにはなって、ね。<笑>これでいいんですよね。ちょっと体も甘くなりますよね。うん。うん。うん。うん、<笑>知ってる味です。二時間でねじけるよ、ちゃんと。 大丈夫ですかね。本当ごめんなさいっていうぐらいおしかったホントにおいしいいやナンプラー衝撃的ですねナンプラーちょっと大事なんですよ ね,、うん、ね手の込んだスープのような香りがそれだけでね出ますね演出できる、うんですよねやっぱその満足感は、うんはい に知れないというかこれやっぱ人に食べさせてあげたくなりますねなりますね、うん、僕あの嫁に作りますおおう<笑> し, し, し<笑><笑>、ね、<笑>い嬉しい嬉しいたいっす<笑>でぜひその時はパチランと嫁。パチラン<笑>パチものなんで<笑>はい博多ラーメンというパチランを選択していただいたんで、はい、こういうパッケージでやりましたけど他にも醤油ラーメンだったりまあいろいろやってますんで、はいはい、家系ラーメンだったり ぜひ、あの、気になる方は、このパチラン以外にも、どんな意味がありますかとか、の、店員さんにね、質問していただければ、すぐ返答が来ますので、はい、そのあたりもご連絡いただければと思います。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がかったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価に、概要欄の方からお問い合わせでございます。はい、はい、それではまたねー。はい、バイバイ。